おはようございま す, おはようございます本日4月16日日曜日春ツアー品川ステラボール最終日で す, は い, すはい本日は私が担当なんですけれども現在の時間が11時45分今の今までメイキングの存在を忘れておりましたのでここからちょっとずつ回していきたいと思います今はハニコンの撮影がありましてそれが終わったところでこれからちょっとしたらリハが始まります 頑リハまであと20分ぐらいあるんですけど、はい、何だろう なんか準備っていうか終わってるからちょっとそわそわしてますあ逆に私逆にもそしてますだからどうしよう何しようみたいな、うん、頑, 張頑張ります頑張ります はい、歯が終わりました。終わりました。ああああああ<笑>どうでしたか、まー、あ、ちゃんに流行ってみたの感想はえっ、ー、と、なんかステージが広かった。めっちゃ良かった。広かったのと、あとあ、これも出てるか、新曲やったんですけど、うん、何がか分か良 か, かったですね<笑><笑>なんて。新曲がすごいいいからかし、うん、楽しみだったし、なんか、 お客さんが入ったらすごい盛り上がりそうだなと思いましたはいということで本番です楽しみだねうんもう5か所回ってきたハウツは最終日ということで、はいはいはい、楽しみ<笑>楽しみしか言ってないわ<笑>楽しみです ね, そうですね頑張って大、はい、成功のラブパレードで終わりましょうはいそれでは行ってきますバイバイ なみんなっていうかもうここには4人しかいないんだけど<笑>いや楽しかったハルツア楽しかった楽しかったです楽しかったですよかっ た, かったなんかやっぱ一から考えたっていうのもあってねんなんか毎回本当に楽しかったね楽しかっ た, かったあっといだったねねす ね, ね本当にあってます思い出がたくさんできた気がするできましたようでした<笑>いやどう終わってみて 性感ありますかはいというっことで、ねうんねね、っ, ったんだ よ, 始まる始まっんだよ今日からう今日からしてますよもうお疲れ様えしていいまし た, まし た, ました来ててくだささってららら、はい、という。ことで皆さん春 はい本日最終日が終わっちゃったんですけれども、もう来週再来週からリールも始まりますし、メジャーファーストシングルも発売されますのでね、ぜひあのこれからも一回の応援をしていただきたいと思います、そしてここまでメイキング、各公演をお送りしてきましたが、編集も私ががりました。<笑> チンで貼ってチンで貼ってあるからあれなんですけどありがとうご覧いただいて皆さんありがとうございましたありがとうそれではまた皆さん現場でババありがとうございました